し線を分解します万が一三味線を落としても危なくないように前に座布団を引くかベッドの上でしてください糸を緩め根を取り糸を点人にからげます。 最後に根を点字と糸の間に入れます。 自分の方に、塔の裏面を向け、左手で紙座を持ち、右手で継ぎ目を上から下に叩きます。最後に、左手でしっかり紙座を持ち、置きます。 同様に左手で中座を持ち、右手で継ぎ目を上から下に叩きます。最後にしっかり中座を持ち、置きます。これで分解は終わります。